大名の死は小さな勝利であった将軍はこの古い寺院を手に入れた影様は同盟を失ったものの復讐は続いたすでに十分な武器を手に入れ彼は将軍への攻撃に備えていた影様のもとおっこと大将は次々と無慈悲に村を襲撃していた 彼らは回を重ねるごとにに傲慢になりその一方で将軍は江戸城での暗殺を恐れ龍之介を密かに避難させる命令を無限に出すのであった反逆者藪に対して不注意であったな。 さらなる敵の教習を増やしただけではないか藪大名が影様かと考えましたしかしそれは間違いで全て私の責任でございます弟が今幕府軍を率いて戦っておるそなたとその部下を弟の士気のもとに置こう母、は仰せのままに昇様に仕えるのは 幕府への奉仕に違いありませぬ弟を助けこの反乱を終わらせよまだ影様に損害が残っているかもしれぬ反乱を鎮めるまでどれほどかかるのであろうか無限先生わかりませぬ確かにもし町が攻撃にあえばお前が安全にしてくれた方が安心だ父上旅自宅をせよ 無限がすぐに向かう分かりました父上先生たった一人の息子だ安全なところへ連れて行ってくれるな命をかけてお守りいたします信じておるぞでは行けそしてそれが済んだら 弟の八重に向かってくれ大瀬のままにノボル様ただいま参りました無限殿我が密偵が戻った 反乱は飛田の村菅根まで起きているとの報告だ。調査をいたせばよろしいでしょうか。さようだ、なんとしてでも、おっことの計画を知る必要がある。偵察ですね。酔いに乗じて村に入り、探ってまいります。無限殿、あなたは農民の生まれだと聞いている。百姓の扱いはもちろん知っているはずだろうな。息子よ、敬意を払え。申し訳ない。 無限殿、い, いえ、構いません。無限殿、あなたとタクさんは、菅沼に向かってほしい。私もお供してよろしいでしょうか、の様ならぬ。そなたの技量はは、左に最適だ。抵抗が強力なところだ。そなたと二人の仲間で、そこにすぐ向かってくれ。大勢のままに。の様私がこの組を指揮いたします。<笑>誰があんたを対象にしたんだ で一緒に同じところへはいけないの静かにユキ殿父上の決定だ小娘誰に質問をしてると思っているえっとそのはて誰じゃったか知りませんがお主へわしらの前で子供を怖がらせてくれたのなんだとこのおいぼれめやめろおっことは影様の名を使い混沌をもたらしている すぐさまやつを見つけ、正義を遂げるのだ。はノボルさま必ずや勝利をつかんでまいりますここがひだ村らか。暗がりのみを行こう、う光は避けるんだ。 ハヤトさんけど反乱の計画についてもっと知る必要があるわ村人はひどい扱いを受けているわ私たちのことをバラしたりはしないはずよもし自分たちの姿を見せたとしても酒場ではいろいろな話が飛び交っているわ必ず何か得られるはずよ混みすぎだな馬小屋はどうだ 人は少なく隠れられるところは多い酒場の方が安全だわそれとお互い変装の服が必要よ、うん、新しい服が着たいだけだろうん、どっちに行くのか決められないのかなでは行きましょう、うん、明かりは避けろ 突入する<笑>夜に働くのは最高だそれにはそれの良さがある、ね、隠れてる光は避けて誰にも見つからないようにする我ながら蛇みたいに巻いてるわ素敵なメロディー雲の巣に足を踏み入れるってね明かりは敵だもん 闇を利用しろシル、うん、ケンを使スに隠れているのか 私にもらってほしいって明かりが消えた見張りが見る前に出ないとまだ全部じゃないだろう鳥の声嫌なサプライズでしょててコソコソした狐みたいに<笑>静かにして。 誰もいらない、えー。<笑>見つからないようにね、ワナさん。起きてね。素敵。雲の隅足を踏み入れるってねて。 いどててうしたの 光は避けるのよショーの始まりね、はあはあ、闇と一緒に動くのすみません別の樽をご用意しておりますのでそんなの気にすると思うか、はい、<笑>優雅な解決法ねしかし着る服がないだろう 屋ならその必要なかった、うん、なんで喧嘩してるの今聞くなユキひかにはっ移動中よ しい敵の視野に入らないよ<笑>単なる部屋<笑> 闇を利用するのよ。 が見えるわね期待できそうだここまで長かった満足したかええー、とってもあなたの態度でもっと楽しくなるわ<笑>これでもっと良くなるわねプロでも持ってきてほしいかそれは素敵ね決して譲りはしないんだな光は避けるのよショーの始まりね 敵の視野に入らないように計画実行中幕開けね闇と一緒に動くな 優雅な解決法ねこの情報は重大ね安全なところへ移動して分かったことを話しましょう光は避けるのよ移動中よ気づかれないままで。 みんないるここです簡潔になユおっこと大将自身がここにいるみたいね村の長老と話をしている盗み聞きしましょう何か計画のことを話すかも同感よ好機を伺いましょうもし近づけたら変装してこういうのはどうだあんたは変装して俺は影から誰がよりうまくやれるかやるべきことに集中して隼人さん 子供じみた遊びは終わった後にしましょう。終わらせてみせる闇と一緒にのの。夜の夜。簡単ね。 優雅な計画実行中闇を利用するのに今行くわ表現力には自信があるがんよ<笑> 闇から闇へ、うんうん、ちゃんと動くわねメロディ行くわよだ。ゆっくりと闇と一緒に動く。 明かりをすり抜けて私にもらってほしいって終わらせてみせるわ移動中よひかに明かりが消えたぞ役所どもはどうでもいいかーぐうてんた何だこんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど 知らなかった。消し。部は残りの時を。娘、うん、が仮中よ。な、うんだ。火が消えてるな。こそこそと。もう一つ質問、いいかしら。何かあっこようでも。我ながら超敵、うん。夜明けには進軍する。夜の泥棒ね。そういえば。 今行くわ。なんて優しいの。仕事しないとな。あれは何だ。の誰か間違って消 し, てします。将軍なるへ<笑>闇を利用するなよ。何か見えるぞ。風で消えたのか。大したことじゃないだろう。こそこそした狐みたいに。下があの百将は処刑だ。静かにして。 よしゆっくりと。 スタンのをわしのカラオケしておりますので、コソコソッとっいはっ、ね。わなさん、起きてね。ボカはサプライズでしょ 敵の視野に入らないように お, お, お酒だわごめんねあなんでしょう質問があるの光と名誉を勝ち取るええそれで何かご用でも もう一つ聞いて い, いんすみません。 鳥の声、ええ、それで、うん、なんだ静かにね。夜明けには進んする。バッチリな罠ね。夜のドラね。明かりを誰もいらないんでしょう。闇のごとく音を立てるな。 もう一つ質問いいかしらの存在戦だ夜を利用するんだ。あ, あ, そういえば、うん、ありがたね。おじゃまくわけね。かげのため。栄光と名誉をつち取る。会話術ってやつごめんなさい。ありがとうささようなら。 ぜで明かりが消えたか気づかれないままねガッツッってきなし光は避けるのよ。突入する<笑>俺にぴったりの仕事だ。 車の荷物と安全の確認をし静かに、うん。水のように溶けた。音を立てる。闇のごとく。闇から闇へ。下側の百章は直下。今のはね。 狐が狩り中よそうだな夜明けには進軍する国葬から米さらに牛をもらうぞ確認しろ の百姓どもは生きてはおりませぬ、ね、もし食いたければ我々に加担するべきであったな偉大なる影様の指令で金沢の街を明日制圧する部下にはよく食べてもらわぬとな士官にはさらに食料をよこすように指導いたします金沢城は将軍の憤怒に対する我らが取りで我らのものになれば 影様から軍を引いて到着するまでモシコタエおこととカゲサマの計画が分かったわね金沢ノボルにすぐ伝えましょういかだを盗んで川下へ向かいましょうノボルサの野営に同感だ安全な川へと向かおう二人ともようやくね側の百姓はえだ。 夜を利用するんだ待っているぞ音を立てるな闇を利用しろ夜の刃だ突入する まるで夜の王家の孤独。明かりは避けろ。俺にぴったりの仕事だ。おい何をしている静かにむ。用心深くね。幕開けね。夜明けには進軍する。移動中よ。ね 優雅な解決法ね闇と一緒に動く待っても無駄だな夜の刃だ闇のごとく馬車の荷物と安全の水のように動けそこにはいけないわ今は優位に立て計画実行中表現力には自信がある浸透滅極待って<笑>どうした 落っことを追って計画についてもっと知るべきだわ内裁として側近に紛れるわいい作戦だがあまりに危険だいかだに乗れ遠くから追うぞ近い山の頂上に隠れてそこから唇を読むつもりなのかしらどうして二人とも一人より二人でいた方がいいわいいえユきちゃんどちらかが昇る様に知らせに行く必要があるわ愛子さん私がするよ これは急を要するし子供の手に委ねるにはあまりにも重すぎるわ子供じゃないよ時間にたどり着くからそうだなこの子に行かせようん、やむを得ないわでもこの連絡は本当に重要だから失敗は許されないわはい愛子さんでは行きましょう